森岡三鎖踊りについいてて紹介させていただきます森岡散歩踊りは毎年8月の1日から4日まで開催される優勝な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の東北を代表する夏祭りの一つでございます42回目を迎えました昨年は4日間で253団体 3万5500人の方にご参加いただき盛大に開催されました盛岡三沢踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われておりますその昔南部盛岡城下に羅節という悪い鬼がとびたび現れては 大変な悪さをして暴れておりました困り果てた里人たちが三石神社の神様に鬼の退散を祈願したところ神様は願いを聞き入れ鬼を尖えもう二度と悪さをしないよう誓いの証しに大きな3つの岩に手形を押させました岩に鬼の手形岩に手形岩手 これれが岩手県の名の名由来とも言われております鬼の退散を喜んだ里人たちが大きな岩の周りを三叉三叉と喜んで踊ったことが盛岡三叉踊りの始まりと言われておりますまた踊りの合間に「サッコラをちょいわやせ」という掛け声がございます。このサッコラを 漢字に書き表しますと、幸せ、呼ぶ、くると書きます。本日ご来場の皆様に幸せが訪れますよう踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました十二行詞、どうぞお楽しみください。